ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今回ね、このグリーンズフリーっていうね、ノンアルビールが当たっちゃいました。ありがとうございます。はい。驚いたのが、えー、原材料ですね。ここにね、香料が入ってないんですね。はい。一番搾りもね、用意しました。はい。比較するために買ってきました。まあ、飲みたいだけなんですけど。<笑>はい。私はね、そんなに飲まないんで、ノンアルビールをいつも飲んでます。で、 じゃあちょっと飲んでみましょうはい奥に映ってるのはね、えー、チーズハンバーグですねはい注ぎました、はい、真ん中あたりでちょうど泡とねビールが分かれましたね そうしたら横にいる妻がなんか注いでくれるみたいで、はい。泡がね、あのー、溢れるぐらいついてくれました。<笑>危ない、危ないですよね。これね。こぼれちゃうところでしたね。はい。あの、<笑>飲みながら、はい、注がれてます。あれまだ注ぐのあー、全部なくなっちゃった。<笑>じゃあ、これでね、えー、ごくごく飲みます。<笑>はい。泡がね、なんかなくなりましたね。はい、美味しいですね。すごい。 これめちゃくちゃゃくうまいですよほら原材料も香料を使ってないすごいこれはすごいおいしいですねあのビールとね同じ味ですねでも酔わないと でまあ私はね、アルコールあんまり飲まない派なんで、まあこのね、ノンアルビールはとっても美味しいですね。ビールとね、ほとんど同じ味ですよ。まああんまり飲まないって言ってもね、ちょっとね、若い頃ね、結構いっぱいビールは 何, 何種類もね、飲んでましたんで、はい。だいたいね、味がね、あの、ビールの味っていう感じがしますね。ということでもう一杯いっちゃいましょう。 はい、注ぎ終わりました。はい、いい感じの泡とビールですね。はい、こうね、渡したら、あー、注がれる注がれる<笑>注がれてます飲まなきゃちょうどね、あの、お肉がね、当たっちゃったんですよ。なんでね、あの、感謝してね、ちょっと焼肉でいただきたいと思います。ありがとうございます。ごちそうさまでーす。はい、目玉焼きも焼いてまーす。 グリーンズフリーね、とっても美味しかったですね。この泡がね、いいのと、あと味がビールに近いというところがね、とってもいいですね。あと原材料がね、やっぱり安心ですね。あの、今までね、オールフリーとかね、ドライゼロとか、あとゼロイチなんかを飲んでたんですね。だけどね、もう今回 の, あの飲み物であの当たったんでね、えー、このラッキー、ラッキーな感じをね、このまま<笑>ずっと<笑> 何言ってんだろう<笑>、まあ。まあいいや<笑>。あの、グリーンズフリーにね、これからハマっちゃいます<笑>。はい。じゃあね、ご視聴ありがとうございました。